動画を見ていただいてありがとうございます。旅する生き物男子、バオシンです。この動画面白いと思ったら、コメント、高評価、チャンネル登録、お願いします。現在地なんですけれども、JR 中央線中津川駅にいます。本来であればこの動画撮る予定はなかったんですが、2泊3日行く旅行の最後のエピソードとして、もともと中線道の宿場町であった中津川、周辺を土観光しようかなと思って、今動画を撮って回しております。観光案内所がすぐそこにあるので、聞いてみながら2時間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 皆さんフリンントン好きですかどうやらこの中津川そのフリキントンの発祥の地みたいですねフリキントンの歴史ここに立派な石碑が建っておりますいやーこれは僕も知りませんでした 街道文化の街、中津川。かつての中山道を行くと、こんな風になってるみたいです。まあ、ごめ塾。皆さん、つまごめ方面。こんな感じね。行ってみたいですね。ここにまごめ塾があります。そうか、ここでどいろいろ散策できるわけですね。で、ここには苗木城があるわけですね。 今、観光案内所の方で1時間半でできそうなルートを教えてもらいました。これが中津川宿探索ルートなんですけれども、ちょっとだいぶ端折りまして、ね、短くやりましょうか。ということで、ちょっと時間を押してます。なので、今映しているコインロッカーにこのキャリーケース預けまして、手早く、手早く、迅速に簡単な探索をしたいと思います。いきます。 使用料600円です、えー、荷物はもうすでに入れておりますのでこれもまたかこれもまたかこれもか崩さないとなるちょっとお待ちをなんとか荷物無事でしたそしてさっきコンビニで600円を作ってきましたこれを入れていきます本当にもう時間が押してるから早くしないとちょっとしまうら あっ入った入った入りました結構強引に入れないと動いてくれないみたいはい残り100円100円はいはい入りましたこれで閉まるこはいこれで閉まりましたそれでは緊急見切り発車企画中山道中津川地区弾丸ツアー早速始めていきましょう急がなくては時間が押している とエネルギー補給しちゃいますねさっき駅の構内のコンビニで軽食を買ってきました今のうちに補給します 僕が見ている方側にさっき観光案内所の方から頂い た, だいた本当に1時間半で可能な中須川塾観光あるそうなので開通前のような形になっちゃうんですけどできる限り拾い上げて1時間半といってもそれでも4時半には戻ってきたいので電車の都合もありますからなので45分経過して全て回りきられないと思ったらすぐ引き返すということでこの企画強制終了ということでやっていきますどうかその点はご了承ください 味は分かってませんそれでは1時間半でできる中津川宿観光をスタートします早速見えてきました中山道まで 0.3km300m ですちなみに例の感染症の関係でとっても歩きやすいです早足でカメラがブレブレになっているかもしれませんがそこは何とぞご容赦くださいいやこれゲロ温泉合掌村並みにハードなスケジュールだ なるべくこうあそういうこともあるんだっていうことで見つけた史跡なんかもありましたからそれを中心に見ていきたいなと思いますちなみにこういうふうになっているわけなんですけれども都合上1番から5番までは飛ばします9番のこの前田聖敦さんという方の生誕地がすぐそこなので今ちょうど新橋という交差点まで来たんですけどここから先は長山道みたいでここ入っていきます信号が赤なので もし、待ちます。早速見えてきましたね。あれかな。これだ、これです。前田。 画角生誕の字ということで席がありました映していいのかな愛知銀行さんの正面入り口のすぐ左手にありました意外と簡単に見つけられましたよ続いて訪れますのは幕末の偉人です その隠れ家なんですけどいやありがたいこういう案内があると本当に助かります本当初めて来る観光客にはこういうのは本当にありがたいかつて心の隠れ家と両手駅なケアマとなそうです行ってみましょういいですね次は木に小川がこんな素敵な小川が流れてるでも隣はちょっと民家みたいですからなるべく写さないよあでもその脇これはこれも民家それとも元々蔵だったのかなよく分かりませんけど同じり写さない方がいいのかな だからこんな風になってまして一般ののの住民の方のお家でしたねすいませんでした知らなかったです初めて来たのでそらくこの道沿いなんですけれどもあるでしょうかあったありましたありましたありましたここですね桂心隠れ屋跡ということでこの辺りに昔料亭焼なんがあったと運休後の1962年6月あと火災ということで中津川市観光協会ということで。 としていきましょう。この建物がそうです。それでは次へ進みましょう。閑静な住宅街で戻ってきまして、長山道に戻っていくわけなんですけれども、郵便局がこの先にあるそうなので、一息あたってますが。 ね、えラッキーですよ教えていただかなかったら中須川をこんなにガに弾丸で巡るなんていう企画考えることできませんでした多治見駅でこのことを教えてくださった駅員さんに本当に感謝ですねもう感謝しかありません この BGM が引っ か, からなけければいいんですけどね著作権僕もかなり気にして毎回皆さんに楽しんでいただける動画なんかを作っていれるわけなんですけれども、ねはい、ここですね中津川郵便局来ましたえ中津川郵便局のこの近くあっありましたよこれは間宮広正の蔵と書いてあります 正確な開館時間9時半から午後5時までということなんですけども詳しく見ていくことは時間の都合上できません簡単に中を拝見して失礼したいと思います長瀬道長津川おいで祭りこんな感じでやってましてでこれがすいませんお名前存じ上げません何と読むのかもわからないお叱りは我慢していけますでも立派な作りの建物ですね織ト道路旧狭間家族皆なさんと狭間だ こんな感じのとこなんだそうですぜひ中仙道観光の時にゆっくりと見物をしていただけたらなと思います次行きますあいい雰囲気の橋がかかってるこう四つ目川橋というんだそうですあーなんかわかりませんけどね立山にも橋 いいっぱいありましたけどね宮川にいくつもの橋かかってましたしこの支流であるえなこ川にもいっぱい橋かかってましたけどここはここでいいですね中津川というんですからもちろん中津川はありますでここちょっとね信号がないので気をつけていただきたいなと思いました初めて通ったんですけど 昔ながらの駄菓子屋さんがありました看板は出てないですけど営業してますねちょっと今日はごめんなさい急ぎますのでさてと次の史跡なんですが「日本人」と読むんでしょうか最近ほんと漢字が弱くなってるなあっここだここですねいろんな事情が重なったんでしょうねもともと向こうにあったものをここに移築したみたいです こんな風に電池もあってゆっくりできそうなんですけども、これで9番目の遺跡回ることができたみたいです。 ちょっと待ってください。中山道の資料館があります。こちらちょっと映していきましょう。入館無料、これは中山道歴史資料館だそうです。岐阜県の17地区木曽路の散策ガイドもあります。どうぞ気軽にお立ち寄りくださいと。ということなんですけど、ごめんなさい。今日はちょっと立ち寄れない。午前9時の電車に乗らなきゃいけないんです。松本駅の電車に乗らなきゃいけないんです。本当にごめんなさい。というわけで、ここもうそうですね。中津川村の庄屋の戸宅ここみたいです。ちょうど今多分のそこの時期なので。 ここが中中津津川川村の中津川の屋跡市指定文化財に指定されてますここにもこいのぼりがあったというわけですね。これで9番目の史跡となるんでしょうか。あと、言わせてましたけども、どうやらそれぞれの史跡には ID が書いてあるようで、何かこれで検索できるみたいですけども、ちょっと今回わからないので、このまま飛ばします。ごめんなさい。 では次行きましょう次がですね旧大山寺の最も古い文学碑と書いてあるんですけどこれはどこへどう行けばいいのか大仙寺、えー、こっち旧大山寺で最も古い文学碑の方なんですけどもあっという間に問い過ぎてましたということで次行っちゃいます本町益方風間市宗さんあここですねこのお店だそうです 壁沿いにはこんな絵が描いてあります、ね、めちゃめちゃ端折ってしまったんですけどお許しください次行かないといけません12番目河川道融合道というのがあるそうなんですけどどこでしょうか本当にねこの界隈一般の住民の方々の生活圏ですからあまり下手に移してしまうとご迷惑をおかけしてしまいますのでさてどこへ行けばいいのやら 本 当, に本当に警備の方が本当に皆さん優しくて何から何まで教えていただいていますります車が通るかうなとということでちょっと見づらいかもしれないんですがここが下町界隈中山道遊歩道ということでご紹介いただきましてもうすぐ目の前にミニ中山道ありますそ こ, こを歩いていきたいと思いますどうもありがとうございますこれです、ね、ここにも橋がかかってます、えー、中央橋っていうのかな中央橋と読むんでしょうかよくわかりませんけどここがミニ中山道というんだそうですここを歩いていきましょう いやでも教えていただいて本当に行きそびれた箇所ありましたけどなんとかね中洲川駅スタート約40分ほどでここまで来ました13箇所目さあここです小川が流れていますここをすぐ行くと 本町公園元町公園って言うんでしょうかちょっと分かりませんが元々上の道で行くと京都まで51里江戸まで84里ということでここが旧中山道ということだそうですここには 200m で何の意味か分かりませんが 700m ということでなんか看板がかかっています、ね ミニ中カ道こんな感じで小川が流れてなんか街道の雰囲気が出てるだいぶ巻きで歩きましたが息が上がっておりますミニナカ道ってどんなところだろうと思ったんですけど本当にいい雰囲気が出てますよこんな感じでさっきまでは両側に小川が流れてたんですけども、まあ、人工的なものかもしれないんですけどもここにはちょっと休憩ができるベンチなんかもあります、えー、と右大道これより中仙道ということで中仙道ゆ歩道ど行 中仙道の遊歩道公園でした僕はちょっとね、端折って駆け足で歩いてしまったんですが、ぜひゆっくりと歩いていただければなと思います。さあ、最後です。本町公園、賀町公園。もうすいません、本んと、感じなくなってしまった。こんな感じで、綺麗な人々が心からくつろいでいられるような、そんな公園が、あと向こうにあるのはデゴイチですね。で、名前は知ってるけど、どういうものだか知らない。おそらく、高崎辺りでも、今も現役で走ってるようなデゴイチ。それの実物大が、ここに飾られてます。 すごいですねもうすぐ富士の花がいっぱい咲き乱れるのかなこんにちは融合も充実してますねどうも失礼しましたこんなのもありましたよあれは多分スカツ川に来るときに電車が通過した力量だと思いますね というわけで本当に駆け足なんですけれども観光協会の方から頂 い, いたこの中津川渋探索のマップをいただきまして1時間でできる中津川観光ということでやらせていただきました今回の動画はどうでしたかよかったらコメント高評価チャンネル登録お願いします最後まで見ていただいてありがとうございましたいよいよ2泊3日岐阜旅行最終回ですお楽しみに